ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。85周年ヘッドマーク付きの八高線が走ってます。ここは駒川駅です。八高線が勢ろいしています。白と緑色は、810機動車です。総武線から転用された八高線が止まっています。 外から見えるのかな85周年おめでとうご視聴ありがとうございました